こんにちは今日はホンダの新型シビック l x 今日の車はマニュアル車ということで今一番20代30代なおかつこの新型シビックで一番売れているマニュアル車のインプレッションをいたします。 私もこの車、マニュアル車、非常にインプレッションしてみたいなと思っていた一台だったんですが、CVT に遅れて1ヶ月後に納車されて、この車は9月の下旬頃、反射に入ってきた試乗車になります。かつ、このブルーメタリック、私 GTR も好きなんですけど、ベイサイドブルー。 あとは NSX02R でいうとロングビーチブルーパールという色がありますがそういった色を彷彿させるような非常に爽快シビックにふさわしい色合いを持ったかっこいい車になっていますシビックといえばもう2 3 0代ターゲットで今一番売れている車ということで走りがものすごく気になるところかと思います なおかつ CVT よりもマニュアルを選ぶという方が増えているということで二十数年前私もシビック乗ってましたけれどその時と変わらないニーズがまた湧いてきているんだなということを非常に嬉しく思います。 で今日はマニュアル車、まず高速でのインプレッションなんですが c v t も非常に良かったんですけどまず、この車第一印象にって思ったことは FK7 の時もマニュアル車のインプレッションさせてもらったんですがより一層、カチッと感が増したドライバーとの操作の一体感が増した車になっています。なおかつこのシフトフトィールだけがカチッとと増したと この車にふさわしいキャラクターに合ったシフトフィールになっただけではなくてこのキャラクターの爽快さ爽快シビックと呼ばれるこのスポーツの味わいと爽快さが入ったこの走りのキャラクターにふさわしい走り味になっているということがものすごくこの車に乗って 第一印象を感じたところになります。今エンジンをちょっと回してみます。やはり 1.5 リッターの V テックターボとはね、思えないような低速からの加速、なおかつ V テックなので上のハイカムに入ってからの伸び。 こういいったものが本当に、ね、素晴らしいですエンジンが主役になる車なんじゃないかというお話を前回のシビックの試乗動画の時もお話ししたんですが、いや、これはまさにね、主役ですね、で車体もすっげえ安定している、もう全く怖いところがない、もうベタ踏みできる、そういった車体の安心感。 こういった路面の継ぎ目、ギャップ、全くハンドルが取られないですし安定感を失うということも全くないで、この車もリアにオプションのウィング付ついてるんですがリアの接地感が非常に高くなっているせいもあって車がオンザレール、安心感が高い怖さを全く感じないかつ、ステアリングのブレも全くない。 そういっった車になっているシビックといえどももう昔の私が BMW に初めて乗った時のヨーロッパ車をもうそれ以上の伸び味になっている安心感の高さになっているいつまでもどこへでもずっと遠くまで今関越乗ってるんですけれど遠くまで。 行きたい時間があるんだったらもうずっと遠くまでずっと乗っていたいそういった爽快な走り味を与えてくれるのがこのマニュアルのシビックやっぱマニュアルはこういった車の操作する喜びこういったものをね与えてくれるっていうことでって今。 賢くなっっててしまってドライバーができるほどっていうものがもう本当に減ってきているわけですどちらかというとドライバーはもう乗らされているだけみたいな感じがあるわけなんですけどそういった中で物足りないいと思わわれてるる方も当然いらっしゃるわけですそういった方にとってこのマニュアルという車はものすごく受けるわけなんですけどこれはもうそういった今の現代のこの完成された走りの中に 人間が操る楽しみというものもしっかりと兼ね備えられているということで非常に出て楽しいでこの車はタイプ R のようにレブマッチシステムというものがねついてないんですねなので自分でシフト ダウンするときはヒールト等でエンジンを少し煽ってやって回転数を合わせる必要というのがあります、まあ、そういうのも自分で回転数を合わせるオートブリッピング機能がついてなくても自分で何とかするというところも操ってる感というものが非常に高いとい。 感じれる部分かなとでなおかつブラインドスポットモニターもついてますんでこういったところなんかは今の車の先進装備ということでもう安心して安全に快適に爽快な気分でなおかつ従来のスポーツカーというのは自分の手足のように操って走ってなんぼだということをしっかりと与えてくれるのがこの今回の。 新型のソーカーシビック FL1 の走りの楽しみというものになっているのではないかなと思いますこういったコーナーリングのヘアピンク感なんかもスーッと曲がっていってくれる今までの FF みたいになんか前が出そうだなっていう感じも全くないですしこのアジャイルハンドリングアシスト電子制御のおかげによって ff の悪いハンドリングというのも全くなくなったなということをまあ改めて感じました。それでいて、これは？ 319万まオプションもちろんね。あったりするんで300万円ちょっとで変えてしまう。これは僕 ex よりも lx で十分かなって個人的には思った。 次第になりますので、非常にお勧めできる、ホンダはスポーツが好きな方にとっては、非常にお勧めのできる1台になっていると、今回、インプレッションをさせていただいて感じました。はい、ということで、今回は、ホンダの新型シビック FL1 の LX6MT モデルになります。こちらの高速道路でのインプレッションをいたしました。 興味のある方は、えー、こちらチャンネル登録をぜひいただければなと思います。また、車のレビュー以外にも、用品紹介等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。それでは、失礼をいたします。